劇場版ポケットモンスターミュウツーの逆襲の監督の湯山です。プロデューサーやってます。吉川です。作るにあたってこんな苦労があったとか、そういうことがあったらばえっ、ー、とま1、あ、番苦労したのはですね。あのー、テレビシリーズをやりながら映画を作ってますのでで、映画というのは時間がかかるんで、まあ、1年ぐらい前から制作を始めるわけなんですけどもでサトシは旅をしながら。 いいろいろポケモンをゲットしたりです、ねえー、してるんで1年後の一年後の聡が一体どんなポケモンを持っているんだろうかというのをです、ねえー、1年前に決めてから映画に入らなければならなかったとでこれ本当に大丈夫なんだろうかと思いながらやったところですかねそうです、ねはい、結構何持ってるかには思い<笑>えましたけどね、はいはい、声優さんとかでは どうでしたかえー、っとやっぱりミュウツーのです、ね、市村さん、えー、知る人ぞ知る、えーまあ、日本のミュージカル界のです、ね、実はスーパースターなんですけどもであの割と や, やられてる役がですね「あのオペラ座の怪人」とかですね割とその重くて癖のある役が多かったんで、まあ、あのお会いするまでちょっと。 すごい怖い方なのではないかと不安だったんですけどもあのお会いして一緒に仕事してみるとですねとても気さくな方で<笑>、はい、ボイジャー役をやった小林さんなんですねそうそうです、はい、いかがかかでございましたでしょうセルフをですねあとビシッと入れてこられてい山さんがちょうど歌うようにやってくれたって言ってたんですよね、はい、そしたら本当 に, 本当に歌うようにやられてるって言ってでしたけれども、えー まあ、あ, あいう形で参加するんですね。すねあの、やっぱり、ちょっと、ちょっと貫禄のある女の人という、うまく表現してもらえたかなと思ってます。そうですね。えー、うん、まあ、いろいろ、ね、今年度ギャップするの、おお、秘話を話していますけど。ええー、ピカチュウの夏休み、あの、やっぱり、あの。アフレコ風景の異様さっていうんですかね。<笑><笑><笑>大変でしたね、えー。あの、夏休みのなアフレコはですね。<笑> ポケモンたちだけなんですよね延々とあのピカピカだの誰誰だろうですねポケモン語しか聞こえないという不思議な空間ができてたかなと思います監督が一番こう力を入れて「ここは?」って言って作ったところとか海のシーンなんですけど波を蹴立てて越えていくサトシたちの勇姿みたいのが描けたってとってもあのシーンが気に入っているんですけど、ね あそこ音楽も最初はですねあのもっとサスペンス調のものをちょっと想定してたんですけどもそうじゃなくてもここはイケイケのサトシたち の, その海を乗り越えていくかっこよさにつけてくれるようにちょっと発注を変更したりしてそれもうまくはまったんでとっても気に入ってます。ミミュューーーののの逆襲の冒頭のシーン で, です、ね、ミュウツーが 暴れ出すす前なんですけどもどっかのジムでですね戦ってるプロテクターつけて戦ってるシーンがあるんですけども、まあ、気づいてる人は気づいてるかなと思うんですけどもあそこで出てきてるトレーナーの一人がですね、えー、シゲル君です時計のジムに、えー、サトシが行くとですねこれテレビの方なんですけどもあのシゲルが先に行っててやられてるシーンがあるんですけどもそこのシーンが実はあの。ののの逆襲の冒頭の 事務船のシーンだったとということですまあ気づいている人は気づいていると思いますけど、えー、とシリーズ構成は当然主導さんが全部やられているんですけども実際にこうシナリオは書かれてないんですよねそうで首藤、ねえー、さんが一番力を入れて書かれているのがこの映画だったりするんですが、はい、そういう意味ではものすごく「主導ワールド」の出た作品ですよねこの「2の逆襲というのは。 映画を作る前にとりあえずもうミュートミュウツーでいこうというのだけ決まっていてじゃあそこからどういうお話にしようかということだったんですけどもあのやっぱりミュウツーというのはとてもある種人間に作られたとても特殊なポケモンだったんでそこから話を起こされたと思うんです私は誰だというセリフに象徴されるようにまあテーマはそういう。 私は誰だっていう一見まあ難しいようなんですけども実はそのそのあのうんをうまくこうすくい上げたかったかなということなんですけどね言葉尻も結構最初は過激だった部分があるん で, で、ねええ、子供向けっていうところでソフトタッチになったといえばなそうですねっていう感じですよね分かりやすくというのが まあ、今回の、ね、の逆襲の、まあ、演出的なテーマだったんですよねこれから監督がそして制作者が目指すものというのはどの辺でございましょうか、えー、とぜひそのうちあの、まあ、金銀で100匹ぐらい増えるということなんで全部で、ね、250匹になった「ポケモン」総登場というのはです、ねまあ、ぜひ一度やってみたいなと思うんですけども多分制作の方が嫌がるのではないかと。<笑> 本当に。